やっぱ<笑>今日はマック先に乾杯しようかなお腹めっちゃ減ったいそれでは今日も乾杯<笑>美味しい ベーコンレタスバーガーポテトポテトは S サイズにしてナゲット<笑>もう見てボールいっぱいのコールスローサラダ作ったんだけど<笑>これ食べてもう4日目ぐらい人参、きゅうりキャベツ玉ねぎコーンとツナが入って <笑>これも一緒に食べながらねいきますとあハロウィンもうすぐだからかぼちゃもかぼちゃかぼちゃかぼちゃもいとこそれでは改めまして乾杯、はあ、いただきます今日はね 4ヶ月前ぐらいに質問に答えますみたいな動画出したと思うんだけどその後もねコメントであのお質問を頂 い, いててだから質問に答えます動画第2弾を今日やろうかなと思ってまたちょっとラジオ的な感じで聞いていただけたら嬉しいです、まあ、食べながらやるので。 あれなんですすけど<笑>いただきます、うん、しい今回ちょっとね全部のご質問にはお答えできないかなと思うんですけど全部で 4, 4つか5つの質問にお答えさせていただこうかなと思っ て, て。 一つが、ユンさんの好きなアーティストは誰かいますかっていう質問とあとはね、どんな人が好きですかっていうねご質問は、ね、いくつかいただいてたのでその質問と、なぜ途中から顔出ししたんですかっていう動画ね私、初めの数本は顔出ししてなかったからそれに対する質問でしょあとは、初めて一人飲みに行ったお店やその時の エピソードがあれば教えてほしいですっていう質問あとは前に何度か出ている箸置きとか小皿が気になってますどこのか教えてくださいっていうねこの何かお皿はね2件ぐらいあのご質問を い, いてたのでそれにお答えしていこうかなと思ってます。まずは、まあ、先にお 皿, あお皿ご紹介しようか酔、ね、っ払ってはう お皿落としたら大変だもんね<笑>お皿ねうん。まずお皿からいきますニベアさん、ムータンさんもありがとうございますユンちゃんが使っているお皿とか可愛すぎて気になってるので今度紹介してほしいです特に前に何度か出ている箸置きい黄色の小皿気になってますニビアさんありがとうございます ムータンさんからはその箸置き箸置き付きのあああれか「鳥皿はどこで買ったんですか?あ」あつかちょっと待ってあれねまずこれ多分この箸置き付きのお皿がこれだと思うの箸置き付きのお皿がこれでで黄色いお皿っていうのが多分これのことだと思うのよねこれが箸置き虎さんのね箸置き あと小皿これもねなんかご質問いただいてた気がするからこのこれもこの4つお答えしていこうかなまずねこの黄色い小皿とこのね虎さんの箸置きこれはこれはあの東京都の清澄白河。 っていう駅があるんだけどそこの近くのお皿屋さん雑貨屋さんか雑貨屋さんでね買ったんだけどねちょっとねなんか私も一回しか行ったことなくて偶然見つけてこういい な, なんかそもそもお皿屋さん雑貨屋さんってこうあると見ちゃわないで、ね、気に入ったのがあったら買ってるっていう感じで。 お店の名前は覚えてないからちょっとね間違ってたら嫌なんだけどお店の中の雰囲気は覚えてるから確かここっていうのを貼っときますこの黄色とえっと箸置き、うん、概要欄に全部書いておきます多分その方が分かると思うで清澄白河の近くにある雑貨屋さんで買いましたでこのね これは私青い大きな平皿も持ってるんだけどこれはねなんか表参道を歩いてる時にあの見つけて買ったのそうでこれ買ったところはもうね潰れちゃったのそう気に入ってるね食器屋さんだったんだけどどこのなんだろう裏側にロゴとかも書いいてないの もうなくなっっちゃったんだよねなんだろうね箸置き付き小皿とかもしかしたら検索で入れたら同じものか似たようなものが出てくるかもしれないこれはねお店がなくなっちゃったのそうかわいいって思って買ってそんな感じですだから私はなんかいつも特定のところでお皿を買ってるってよりかは偶然見つけて入ってこれですごいあかわいいって思ったら買ってる ちなみにお皿買うときはあの必ず1枚じゃなくて基本2枚ずつか4枚とかあの偶数枚必ず買うようよにしてる結構その時見つけていいなって思って後からネットで追加しようとしてももうなかったりするしブランドも分からなかったりするもの結構多いから基本、ね、あの2枚ずつ買うようよにしてますそんな感じ。 次はアンさんかな AN さんから頂 い, いた質問ですありがとうございます私も飲むのが大好きなのですが一人飲みがなかなか勇気が出ずユンさんは初めて一人飲みに行ったお店やその時のエピソードがあれば教えてほしいです一人飲みね一人飲みはね初めて一人飲みしたの多分ね25とか 26ぐらいだったんだけどどっちが最初だったか分かんないんだけどラーメン屋さんで一人飲みしたかそれかその当時付き合ってるなんか彼の知り合いの人がやってるバーで一人飲みしたかどっちか忘れちゃったんだけどまずねラーメン屋さんは当時住んでるところの近くの近くにねおいしい豚骨ラーメン屋さんがあって。 なんか仕事でスストレ溜まってたんだよねそれやってらんないって思ってなんか今日は家で飲みたい気分じゃないなって思ってラーメン屋さんに行ってもう本当に机が全部何カウンター席しかないラーメン屋さんなんだけど夜になると飲んでる人が結構多いラーメン屋さんだ っ, っていうのを知ってたからそこに行ってこにいる。 大体みんな一人飲みだからそこにいるおじさんたちとこうチャーシューとネギとかをつまみになんかポツポツ話を聞いてもらいながら飲んだのがラーメン屋な。ねえバーはなんかその時付き合ってる彼とこうなんかうまくいってないわけじゃないんだけどな ん, かなんかねうん悩みがあったんだよね。 これをなんかその悩みを<笑>まだ彼の知り合いのバーに行って<笑>聞いてもらうっていうね、うん、そうそのバーではなんか泣きながら私話してたの覚えてるうん」って言っていね「<笑>私にもそんな時代がありました」<笑>本当は 行きつけのお店とかあったらかっこいいなってすごい思うんだけどないの<笑>私欲しいよねなかなかその気に入ったところに一人で通い詰めるみたいな勇気がなくってできてないんだけどまあね あんまり恥ずかしいとか思わずに気に入ったお店は1人でも通い続ければ、ね、お店の人も覚えて お, お店の人も覚えてくれるから、ね、ちょっと話しかけてくれるだろうし、まあ、ちょっと一歩踏み込むことが大切なんだろうなって私も思うから私もちょっとあの何40代に向けてそういう人になれるように頑張りますって感じ。<笑> 毎回ね前回の時も思ったんだけど答えになってないかもしれないんですけどそんな感じです。次私今日唇さ赤い大丈夫かななんか最近買ったリップをねあのさっきつけたのほら今日は質問コーナーだからなんか分かんないけどお化粧しようと思って<笑>お化粧したんだけど最近 1,000 円のリップを買ったのよドラッグストアで。<笑>そう買ったの 私唇が結構弱いっていうかだからリップあんまりこうつけないつけないのね色付きのリップはあの次の日結構唇がさがさになっちゃうのねだけどまあちょっと気をつけたいなって思ってつけたんだけど逆に唇が赤い大丈夫かなああ何かつるるんだって赤いですよってことですか ハイボールにします。ごめんね。ハイボールにする。レモンサワーじゃなくて、ハイボールにします。ここにハイボール持ってきます。持ってきた。あそうそう。これ、ごめんね。私イチオシ君って呼んでたでしょ。なんかね、正しくは一押し君みたい。皆様に。 嘘情報を教えてごめんなさい<笑>そう、ひと押しく。あれ、ユウさん、これひと押しくんですよっていうコメントをいただきまして、うなさん、うなさん、ありがとうございます。そう、一押しじゃなくて、ひと押しって。そう、調べ直したら、ひと押しでした。すみません。<笑>ということで、ハイボールです。乾杯<笑>おいしい。うん はね、次は黒猫さんからのご質問ですご質問ありがとうございますゆんちゃんお疲れ様です僕も質問しようかななぜ途中から顔出しなんですかあと最後のハルボールは薄くないような気がしますが今日もありがとうですいやこちらこそいつもありがとうございますそうなぜ途中から顔出しなんですかっていうことなんですけどそう初め の動画はね、顔出ししてなかったんです。その頃からね、本当見てくださってるの嬉しいです。ありがとうございます。そで、その時はね、顔出ししてなかったの。あのね、ちょっと興味があって出してみようかなっていうか、そもそもこう。いろんな人と、あの、繋がってみたいなっていうのがあって、初めて。ね。 そそもそも初めは恥ずかしいからね顔出してなかったんだけどあの途中からこう何て言えばいいの撮るのも下手くそだからこう顔が映るわけ<笑>映ってんのよ時々しかもなんかこんな感じで何て言えばいいのこうさ綺麗に映ららないいいんんだったらいいじゃんこうちゃんと計算して映してないって言えばいるから。 だったらいいんだけど私の場なんかなんかさじゃあこっから下が映ってますとかさなんかさすごい中途半端な感じでとりあえず目は隠れてますねみたいなん<笑>データ見ててなんだこれはみたいなものがいっぱいあったわけよ。もうこうこなっったら顔出しちゃえと思ってその方が 何変な変なアングルでここだけ出すよりか全部出しちゃった方がいいんじゃないかって思って出しました<笑>本当アホな理由でごめんなさいそんな感じでございますあこのレベーコンで出すバーがあってベーコンが入ってるから好き。 ててのバーガーーガにベーコン入れといてしいほし<笑>、うん<笑><笑> 次, 次, ね、次は SN さんからのご質問です。 ゆンさんの好きなアーティストは誰かいますかそれと一番好きなお菓子は何ですか是非動画で答えてくれたら嬉しいです。SNS さんありがとうございます。まあ、10代10代っていうか小学生の頃小学生の頃は私は今36歳なんだけどスピードスピードが大好きだった初めて買ったアルバムシングルじゃなかった の, <笑>あのアルバムスピード そうでももっとさかのぼっるっていうかいやスピードの前はねやっぱ安室ちゃん聞いてたね小学校あスピードの時もうそっかスピードの時いくつだったんだろうあんまりちょっと時系列で覚えてないんだけど同じくらいの時に聞いてたのはあとは安室ちゃんでしょあと加原ともみともちゃんうんうん。うだったな中学校 中学生ぐらいから多分はあのアユアユとあと宇多田ヒカル聞いてて高校生ぐらいからミスチルとかグレーが好きになってって感じかなあであと忘れちゃいけないのモームスねモームスは中学生ぐらいそうだねモームス好きだったの朝 ア, アンとかめっちゃ見てたよ私そうそれでいくとわかりやすく言うとその朝 ア, アンめっちゃ見てたし あと「あいのり」もすごい見てたから「あいのり」の主題歌とかは全部好きだねうん懐かしいね今寝トフリーでさああいのりやってんのかなまあ や, やってたのかやってんのかわからないんだけどねあ懐かしいなって思いながら確か月曜日の「ハッちゃん」だったスマまマま見た後に「あいのり」を見て私はその後にその後私の記憶ではね「F1」が好きで当時「F1」見てた <笑>そんな流れだった気がするそうだね懐かしいなちょっと同じ日だったのかちょっと記憶がねもしかしたらねじ曲がってるかもしれないんだけど私の記憶の中ではそういう流れになってる<笑>やばいまた全然答えになってないかもしれないんですけどそんな感じですあと一番好きなお菓子は何ですか一番好きなお菓子は結構その時その時で私変わるな 今一番好きなのは、それで行くと、柿の種チョコ。というか、自分家にあるものに答えたじゃんって感じだけど、え、一番好きなお菓子って難しいね。柿の種チョコかな最近ハマってるものになっちゃうけどね。一番好きなお菓子って、その時その時で変わるから難しいな。まあ、今ハマってるのは柿の種チョコ。なんか、昔、 私甘い甘いしょっぱいって別にあんまり興味がなかったんだよね一つで甘いしょっぱいがあるみたいな大人になってからハイボール飲むようになってかあ、まあ、ハイボール飲むようになってからかな甘いしょっぱいが最高だなと思って、ねうん、初めてポテトチップスな ロ, ロイズロイズのあるよねポテトチップスに半分チョコがかかってるのあれがは私 人生の中のすごく記憶にちゃんと残ってる甘いしょっぱいの代表的なお菓子なんだけどそれを初めて食べたのがね多分ね二十歳前半ぐらいだったと思うの職場でどなたかの差し入れでいただいたんだと思うんだけどそれ食べた時なんかねみんなおいしいみたいにただけど私にはその時それが分かんなかったんだけど今、まあ、食べたらおいしいよねそそれこそハイボールと一緒に 楽しみたいねって感じ<笑>私も大人になりまして<笑>こんな感じですもう毎回答えになってなくてごめんなさいでは次チョコミントさん チョコミントさんからいただいたどんな人が好きですかっていうご質問チョコミントさんありがとうございます」え恋愛系はねもう一個またご質問いただいてて「綾中さんもありがとうございます」「どんな人に惹かれますか?」っていうご質問いただいてます「チョコミントさんも綾中さんもご質問ありがとうございます」「どんな人に惹かれますか?うん」私なんか明確なタイプがないんだよなそもそもそうだね だけど優しそうな人が好き優しそうであの優しそうで穏やかそうな人が好きでもあの体型で言うんだったらちょっとぽっちゃりしてる人の方が好き<笑>そう森のくまさんみたいな感じの人が好き<笑>なんだそれっていうねごめんねイメージがわきづらいよねわきにくいよね 自自分分のタイプは自分でもよくわからない<笑>前の旦那さんは「痩せて」って背がすごい高い人だったのみんなからびっくりされた「あれ?」みたいな「タイプタイプ変わった?」みたいなそうまあ結局別れちゃったけど<笑>じゃあ森のクマさんみたいな見かけでもこうねっ あった時にあ ち, ょちょっと違うな違うなっていうかさ何だろうねうん見た目だけじゃないかな難しいよね分かんないね何だろうねタイプってタイプねでも分かりやすくこう見た目で言うと本当にそんな感じで中身は本当にねもう優しい人が好きざ<笑>っくりでごめんね <笑>基本さ悪いことなんかしないじゃんと何もだからいろんなことに対してお酒飲みに行く外で飲みに行くとかに対してももう何にも言わない大丈夫なんだから何にも言わないような人がいるそれをちょっとなんかもし「心配」って言われたりとかされるのはちょっと苦手かもしれない、うん、言っておいでって言ってすごく明るくあの 出してくれる人うんそうだね具体的に言うとそういう感じ優しいっていうのが、まあ寛容な人っていうのかななんだろうねうんうねあとはまあね細かいこと言ったらやっぱりねあの<笑>わかんない私の経験上の話ねあの男の人ってさ電気消せない人多くない、まあ、多かったので、 それをまあ優しく言うじゃん電気消してよってそれを消すのを頑張って努力するような人が好きそうするとこっちも優しくいられるっていうか強く言わないで済むからそうだねトイレの蓋とかもそう立っておトイレしたいんだったら蓋は閉めてねっていうじゃ出なかったら座って <笑>そうね祖父母よもう。じゃなかったら完璧に掃除をし て, って<笑>そうこれは ね, もうね結婚してから思ったねやっぱなんだろうね結婚って不思議だよね。相手の人に付き合ってる時とは違う期待を持っちゃってたからも持っちゃう自分がいたと思う。 そんんななのダメなんだけどね私も多分何か期待されても答えられてなかったと思うしまあタイプってでも難しいねもっと分かりやすくタレントさんとかで、ね「このこの人がタイプです」みたいなのがあったらいいんだけど私なくってそれがでもそんな感じでございます<笑> なんかね、今回もだけど<笑>全然まあなんか質問からちょっとずれたような回答がいっぱいあったかと思うんですけれど も, もう懲りずにあのまたコメントでご質問いただいたらまたこういうふうに動画にしてあの出させていただこうとあの出していこうと思いますので質問がある方はいただけたら嬉しいです。<笑>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 唇<笑>の色が気になる<笑><笑>またね<笑>。